演武開演。どうも。私の連れ連れなる日常演武さんですよね。はい。そのいうわけで、本日。ミリーマートのイチゴのルビーチョコケーキを食べたいと思います。ルビーチョコレートとイチゴ。ピンクとピンク の, かの二重層ですね。まあ、イチゴは赤かもしれませんが。ルビーというだけあって、少し、綺麗ですね。お、これは食べるのが楽しみだ。チャンネル登録を。 どうかよろしくお願いします甘酸っぱい香りが広がってきましたね広がってきました開けた瞬間にわちょっとトキッとトキと溶けかけてるような気がしますねではいただきます この甘さ、本当ににい。ルビーチョコレートもいちごも甘酸っぱさで中にいちごムースみたいなのが入っていていちごの甘酸っぱさも全編的に感じるのでとっても美味しかったですただチョコレートももうちょっと苦みがあっても良かったかもしれないですね、まあ、こういうのがルビーチョコレートなのかもしれませんが。 注目好きな方にはお勧めできますのでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。<笑>ごめんね。嬉しい。エンブレイン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。